「聞こえる過去の衝撃」「愛の戦士たち」「立ち上がれひとつになれ」「get right 暗闇に解き放つ勇気の炎絶対諦めない」「心に変わるさサイバ場のラビスキー」 君は輝いてくいつたえてビートボールプレントロンが集めていたアングルモアカプセルは巨大な悪のトランスフォーマーユニクロンを復活させるためのものだったプレントロンは 集めたアングルモアカプセルを持って謎の暗黒ガスに包まれた小惑星へと向かった。 どうしたナビブレントロンの向かった小惑星の近くにデストロンの反応がアングルモアカプセルの反応をキャッチしたのかあれでもやつらバラバラになったんじゃないのかそうだよねみんなを犠牲にしてまでブレントロンを倒そうとしたんだからあれじゃあ誰もマグマトロンについていかないんだなええ確かにマグマトロンは孤立無援のはずですビッグコンボイどうするつもりだ ママグマトロンユニクロン復活アンゴルモアカプセルはあの暗黒空間にある小惑星の中だなええ確かにカプセルの反応はあるけど大丈夫 わからんマグマトロンこのままマグマトロン様についていてはまたいつ犠牲にされるかわからないぞ確かにこれからどうすりゃいいんだよ俺たちはマグマトロン様と手を切るなら今のうちだえ手を切るのは簡単だがその後が問題だお前らの命俺に預ける気はないか 俺についてくれば悪いようにはしない。いや、く替えするという手もある。アルカリス。く替えってブレントロンに着くということか。ダイナスアはちょうどやつらの近くに来ているはずだ。ブレントロンに交渉してみる手もある。あいつらが話し合いに応じるとは思えん。ガイルダートでは無理だろうが、俺なら。あんなやつについていくぐらいなら、俺についてこい。 強いものにつくべきだとは思わんか俺が弱いとでも言いたいのか、アルカディス。なら一人でブレントロンを倒してみろ。何を、うん、俺たちはガイルダートにつくべきかアルカディスにつくべきか考えなければならないようだな。急ぐ必要はない。しかしマグマトロンがあんなに恐れているものがあったなんてな。まったくだらしがねっていうか情けねえていうか。 もっとしっかりしていれば、俺たちもこんなことで悩んだりすることなんて、うん、お、俺はマグマトロン様に一生ついていくぜマグマトロン様、バザーイそうな、なんで、デ D ナビかよおかすなよ<笑>え<笑><笑>何か用か、デ D ナビ。 マグマトロンがカプセルのある小惑星に一人で向かうってよ。ううあんたたち、行かないの い, いや、これから向かおうと思っていたところだ。そ, うそれじゃあ、転送してあげるから、しっかりマグマトロを援護してきなさいよ。いいわね。俺は別行動を取らせてもらう。ブレントロンに交渉に行くつもりか俺たちも出かけよう。う マグマトロン様がやられてしまうよ、うだったらこのダイナソーをもらって逃げる。逃げるなんて美しくないがこれからどうする、ガイルだとマグマトロン様が現れるの、を待とう高みの、見物か 間もなく復活するいい、うん誰が近づいていくサイバトロンかデストロンかどちらでもいい片付けるロンドンブレントロンかま待てブレントロン今お前たちとやり合うつもりはない言っても無駄か ギャルダ変身セバーバック変身スリング変身エンドロンゴ変身マグマ変身ランクロ変身ポイズンガロー機能周 フラッキーザイランカットそんな王反撃しながら逃げるしかないデッドバンデールバンカー<笑>ガイルダートについていけばそうなるのがオチだグワ イナビ電磁妨害でよく聞こえんそのんにガエルダートたちもいるんだけどここで何をしようとしているのだブレントロンお前たちが復活させようとしているのはユニクロンではなかったのか 感じるぞアンゴルモアエネルギーが放つ異様な力をそれがユニクロンにつながるものならばまた宇宙は滅ぶここれは ままさか破壊大帝、ガルバトロン メシスの爆発で消滅したのではなかったのか<笑>破壊大帝の称号を持つワシをその程度に見ていたのかマグマトロンはるか昔わしはアンゴルモアエネルギーを巡ってライオコンボイの率いるサイバトロンと激しい戦闘を繰り広げていた。 人工惑星ネネシスを完全に汚染化し全宇宙を支配するためにしかしあと一歩というところでライオ・コンボイとライオ・ジュニアの放ったエネルゴン・マトリックスからの力によってわしの体は引き裂かれ宇宙に散ってしまった。 ブレントロンはそのカプセルを集めてガルバトロンをフ<笑>これはいいわざわざ復活して同じ失敗を繰り返そうというのかガルバトロン失敗は繰り返さんアンゴルモアエネルギーは宇宙を支配する者にこそふさわしいエネルギー今さらお前ごとき過去の亡霊が出る幕ではないと言っているのだ<笑> わしがそのエネルギーを使ってユニクロンの復活を阻止してやるアンゴルモアエネルギーがどちらにふさわしいか教えてやろうマグマトロンせっかく復活した体を無駄にしたいのか<笑>どうかな ブレントロンは、なぜあの小惑星にカプセルをブレントロンのボスでもいるのかおいおいブレントロンが使えるボスがいるとしたらブレントロンと合格か、それ以上の力を持ったやつだぜ、きっととってもかなわないんだなビッグコンボイ、惑星内で戦闘反応が戦闘反応って今まで散々やられたデストロンが ブレントロンに向かっていくとは思えないけどなそれも、一箇所じゃないみたいですマグマトロン、相手はブレントロンだけじゃなかったのか私が行ってくるえあの惑星の中で、ユニクロン復活のための何かが始まっているのかもしれない私も行きますいや、偵察だけだ、私一人でいい偵察なら、僕も一緒に俺も行きます スタンピーだけじゃ心配だからな。それじゃ俺も。俺もだみんなだけじゃ心配だから、おいらもなんだな。何が起こるかわからないぞ。<笑><笑>よし全員出発やっイエス ただいまくんよやっぱりアアルカディスに交渉してもらったほうが俺の出番かアーティスラッシャーお前たちは引っ込んでいろアルカディス その程度かマグマトロン今まで長い眠りについていたわりにはなかなかやるな<笑><笑>力を蓄えていたのだそんな負け惜しみなぞすぐにほざけなくしてやるマグマブレードーークスうっ、んうんうん あれは、ガルバトロンだかつての破壊大帝。話には聞いたことがあったがするとブレントロンが復活させようとしていたのはあのガルバトロンだったのかどどういうことだよガイドだと。俺に聞くなガルバトロンにつくという手もあるな の力で赤い体型を名乗っていたのかマグマトのン少し甘く見ていたようだ今度は容赦せん、うん、なんだと<笑>分からんかその程度の力では宇宙を支配することなどできるのだダウアー ギガ・ミサイル決まったど、どうするこのままマグマトロンが勝ったら、やっぱりマグマトロンにつくのかなあ、ガエル・ダート俺に聞くなんて言ってるだろう。ガエル・ダートは両方に倒れてほしいんだろ何を見ろ今のマグマトロンでは勝てないかもしれないぞ 避けずに力を見せつけている怖いまでに美しいお前の宇宙を支配する力はないミ、うん、クコンボイ あ, あれはライオンコンボイと激しい戦いを繰り広げたガルバトロンですねあいつがガルバトロンか 神旧デストロン破壊大帝同士の戦いかよこいつは見ものだぜだがライオンコンボイの話ではガルバトロンは宇宙の木図となって消え去ったはずじゃなかったのかえそれじゃブレントロンはガルバトロンの復活をあビッグコンボイ見て見てブレントロンもデストロンも2人の戦いを見つめている どちらがユニクロンを叩き潰すにふさわしいか今見せてある<笑>無駄だマグマロケットウィングミサイルアンマルワお前ごときに 無駄なエネルギーだとない言わせておけば分かるのかお前にユニクロンを超えていく力はないと言っているのだユニクロンを超え て, て, 超えてマグマトロンがまるで子供扱いだライオコンボイは こんなすごいやつを相手に戦っていたのか？ガルバトロン、もしあいつは？何ですか、ビッグコンボイ？いや。お、うんうんうん、俺は今までユニクロンの復活を阻止するために宇宙に散った。 アングルモはカプセルを回収してきた そ, それが皮肉にもガルバトロンを復活させることに使われそのガルバトロンに歯が立たないというのかそれが現実だお前の目的は何も達成されてはいない<音楽>なぜならユニクロンは復活したからだなにガルバトロンのやつ何言ってんだあビッグコンバイ ユニクロンが復活した<笑>な何を言っているのだガルバトロン分からんのかユニクロンに使うべきアンゴルモアエネルギーはお前が自ら吸収してしまったではないか<笑>そしてはるか昔からの野望を今叶えようとしているのではないかガルバトロンそうだ全宇宙を巻き込んだ戦争グレート王以来の野望だ 東王以来の野望はユニクロンのそそんなバカなやっと気づいたようだなマウマトロン<笑>ここまで来たことを褒めてやる<笑>アングルモア・ホ<笑>イ マグマトロンどうぞ危険です、ビッグコボイ ユニクロだあいつはガルバトロンの姿を借りたユニクロンだユニクロン ガルバトロンがユニクロンですユニクロンがガルバトロンでとにかく宇宙一の化け物が復活してしまったということだ前線基地と連絡が取れませんこれもユニクロンのせいでしょうかよし私が調べてくるあんまってください私もお供します区間は残された隊員たちの面倒を見るのが役目だ超生命体トランスフォーマービーストウォーズネオン第31話「ユニクロンの野望を」を待て連れてってくださーい